秋の青踊ザあ秋のザ高円寺青鳥第3部う開幕でございます、えー。本日司会をいたしますのは、えー、高円寺踊り連協 会, 会会長の平野でございますどうぞよろしくお願いいたします<笑>、えー、2年ぶりに秋の青鳥が、えー、開催される運びとなりました、えー、月の先々週の土曜日11月の13日に引き続きまして、えー、本日 えー、本日は、えー、ようやく感染状況が落ち着いてまいりまして、えー、この開催の運びになりましたけども高円寺のお勉強会をはじめ地元の連、ね、は、えー、なかなか練習もままならない約2年間過ごしましたが、えー、それでも前を向きながら、えー、限られた時間に練習をして。 この日を迎えております。えー、来年に向けての第一歩となりますように、五、え、千、ー、円のほどよろしくお願いいたします。それでは最初に登場いたしますのは、スザクレンでございます。レンの名前にもいろいろありますけれども、えー、スザクレンのこのスザクというのは、えー、鳥なんですね。えー、中国であの神の鳥と言われている、えー、伝説的な、 えー、伝説上 の, この鳥のことです、えー、スザクというスザクは赤を意味しますそして、えー、南の方南方ですね南方を守る神の鳥と言われておりますえー、君えあろうんええ夕方のここ の, あ, の あ, あそこにもございますけどもこの赤こ の, この鳥ですね、えー、これが、えー、スザク の, の象徴取りでございます。あ、りがとう。え結成十八年を、えー、迎えました、えー、須田くらい。チームワークは高一も屈指の、おめでとございます、えー。それではご覧ください。須田くらいです。